よしゆきよしゆきよしゆきビジョン!」「森永チョコボール」森永チョコボール「もちもちもちみたらしだんごはち」「森永チョコボール」「もちもちもちみたらしだんごはち」 見ていっちゃいましょうみたらしタンごの味をイメージしたチョコもちもちだくえキョロちゃんが串刺しにされていますそりげなく いちゃましょうくちばしをあけましたまさしくみたらし団子の香りがしますねそれではそれではえっと一つ いただきますんあ<笑>中普通にお餅なんですねあとはちょっとカスタードクリームっぽい感じがしますかね スター取ったけど醤油かなあとは醤油の香りですねおおそうかいや全然サクってこないから ちょっとびっくりな感じがしますねまあ書いてあるんですけどもちもちもちみたらし団子味って書いてあるんですけどね、うん、だから表面のチョコレートがちょっと醤油っぽいなんだろう醤油というよりはうーん醤油なんだろう醤油なのかなあでも醤油だ この表面のチョコレートが醤油のチョコレートっぽいようなカスタードのチョコレートっぽいようなそんな味なんですよでそれに中のもちもちもちとしたこうお餅が合わさってくる合わさって合わせ合わさってくる感じなんですようーん いや、これはちゃんとみたらし団子の味になってるんですけどちゃんとチョコレートっぽさというかお菓子っぽさがちゃんと残ってる感じがするんですよねうんなんだろうなんだろうね なんかね表現難しいなうーんだからチョコレート中の団子のもちもちそして最後にほんのわずかにかすかに醤油の香りがきてでああみたらしい団子の味なんだなって感じがしますね うんいやーでもねなんかねいいですねやっぱりこういうのもねなんだろうなんかカスタードっぽさを感じるのはなんだろうなうーんチョコレートと醤油を合わせると カスタードクリームっぽくなっちゃうのかなまあ不思議ですよね。うん。一応原材料には、まあ普通に、まあ卵とは書いてないからな。やっぱ醤油とココアバターのチョコレートの感じでカスタードクリームっぽい味になっちゃうんですかね。うん。いや、でもなかなかとっても、 いいですね、これはなんかでも不思議な感じだな<笑>です以上「森永チョコボールもちもちもちみたらしだんご味」でした